こんにちはこ東からやってまいりました風見たけと申します体は寒いですけど心は情熱で道が溢れています皆様に笑顔と元気そして良さ声の楽しさをお届けしますどうぞよろしくお願いします 千里の道のりも始まりは足元の一歩からその確かな一歩が地図にない道を切り開く。 踏み出せ未来へ ありがとうございました。